皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年1月10日、今日は天の日だったので、いろいろ忙しい一日でした。ぷーちゃんとクーちゃんと福の神は終わりましたが、エテーネ村のサイコロ占いとプッケはやる時間がありませんでした。それでも今月の天の日のメインイベントである、一等両断祭だけは忘れずにやり終えました。今となっては、サポさんで倒せる相手なので助かりました。 ところで、討伐対象モンスターの剣王ガルドリオン、エスキラーマシーン、ヒュメイ将軍のうち、一刀両断の特技を使ってくるのは、エスキラーマシーンだけなんですよね。そして、後になって教えてもらいましたが、一刀両断祭の一刀が漢字ではなくカタカナになっているのは、1月10日だかららしいとのことです。1月10日で一刀ですね。正直その発想はなかったです。さすがですね。今すぐ森ならに行ってください。